あのがなな実習終わって現場に出たときにもう絶対やらんとは帰ろうと思ってたんですよ。外出警部補交の患者さんとか見たときにこんなんをどうすんだよって思って実際じゃ職場に出たきに結構なんかみんなああそのまんまやってっていいんやみたいな感じでだ私はその時どう思ったのかって言ったら、まあ、はっきり言って「面白くなかったですね」あこの仕事こんなんでいいんやって基準で仕事したくなかったんですよ当時の私はね。なんで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 次のフェーズは皆さん孤立が待ってます。なんでなのかというとですね、先ほどの選択肢、ここはひとまず要素見るを選ばないからですよ。ね、先輩方に一回だからリハカーの部長に注意されたから、あ、これはまずいなーって言うと思うんですね。まずいなーって思って、えー、<笑>まこれ言うこと聞いとかんとならんと。とりあえず、ようわからんけど、この、これね、リハのこれ。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 お前ですか皆さん。じゃあ、B にそれ取ってあげてください。はい、ありがとうございます。素晴らしいと思いますね。はい、私、ここで何やったかって言ったら、えっと、雨風呂とかも書き出しましたね。で、えっと、実はそれが、あの、何て言うんですかね。あの、藤塾の一番最初です。でそこで、実は藤塾の第一期みたいな人が集まる形に結果的になりました。なんでかっていうと、あの、ここまでいろいろ話をさせてもらったんですけど、全く同じことを経験してる人がいたんですね、世の中には。